ぐっすりですね多分そうっていうかここここ何日かね多分おばあちゃん全然寝てないんですよあのこの子猫の世話ででまあ多分ねその全然寝れてないんでまあ俺がヘルプに来てやってるみたいな感じです今そういう時期なんでまあ 仕方ないかなっていういーみーちゃん寝ちゃうかそこで寝ちゃうか<笑>こうされるとね俺寝れないんだよ<笑>まあいいけどさ<笑>いいけど な な, ん な, んないきなり泣き出してどうした 何, 何何何何ん？何をしたいんだあなたは何をしたいんですかみーちゃんにインタビュー あなたは何をした い, いんですかただ体勢を変えたかったんですあそうですか<笑>一人インタビューしてるっていうね体勢変えただけっていうよくあるやつですそう 猫って睡眠時間めちゃくちゃ短くてもまあまあ生きられるんですよね実はそう<笑>あのこれなんかしたらすぐにパッて起きるんですけどそれってなんかなんか寝てるふりをしてるだけでまあなんかまあまあ休んでるみたいそうすごいですよね人間そんなことできないじゃないですか人間で例えると多分何て言うの ちょっとしたものとでもファッみたいな<笑>ファッって起きるみたいな感じなんでやっぱ野生っててすすごいなって思いいな思ますそういうところは多分ここが い, いこの部屋で誰かがまあなんていうの拍手とかし始めたらなんか「んだ!」って<笑>起きると思いますよ<笑>。 まあ、っていうか俺が喋ってる時点でね多分寝てないと思うんだよねそう寝てはいないんだけど目はつぶってるみたいな感じの状態が猫の睡眠には多いのでそうそうそういう状態が多いからねそうあの本当に寝てるかどうかの判断はあの 猫の耳の動きを見ていればまあまあままかります全く動いてないと、まあ、全然あのもう普通に寝てんだなっていうのとあの何て言うの俺が喋ってる時にこっちに耳が向くとかそういうなんか耳が動いてたりするとまああまだちょっとなんか。 セーブ状態って、うん、意味はわかんないけど、うん、まだ起きてますねそうちょっと動いたりするんだよねそう完全に寝てる時っつうのはもう、まあ、あの本当に本んになんだろう<笑>うんなんて言えばいいのかなこの感覚 伝わらないけど、うん、もう本当に寝てるって感じです<笑>寝てるぞみたいなちょっとお前机の上探検してみるか机の上あんま行ったことないからねちょっと落ちると嫌なんであんまり連れて行きたくないんですよそうちょっと落ちちゃうとさほらやっぱり子猫だから高さがあるとちょっと怖いんで そう何やるか分かんないからね初めての お, お前お前きわどいとこ行くなよなんか初めての場所だみたいな<笑>あれですねあの初めて 初めて東京スカイツリーに登ったあの地方の人みたいな<笑>感じだろうねきっとね感覚的には、うん、高さの日からしても<笑>なんだこりゃそうすべて見るものが新しいからねこの時期は。 危ないよ本当にお前お前危ないからねそれはああよかったよかったよいしょちょっとちょちょちょち ょ, ちょあょお前際どいとこ行くな随分と不安になる高さに不安になる不安になるそれはそれは不安になるさすがに さすがにそれは不安になるちょっと待 っ, て 待, って 待, って待って待って待って待って待って待って待って俺俺ここに座るからここに座るからそれは不安になるわそれはちょっと不安になる怖いカメラワークがむずいんだってそれは<笑>近すぎるとね カメラワークがねむずいんですよ相当携帯だから、まあ、まだいいもののビデオカメラとかだったら確実に映せないわ<笑>円卓の上登る円卓の上面白いことしてあげることで 洗濯の上だったらこうねこうねくるーってくるーってできるからくるふってそうメリーゴーランド的なねだがしかしだがしかしねメリーゴーランド的なことをやると際どいんですよ落ちたら終わりですよいしょちょちょちょちょよしょ 自分でやっといてなんだけどまあまあ面倒くさかった な, なんで動くんだみたいな<笑>、うん、ここぐらいがまあ一番、うん、机のど真ん中だから危なくないからこっち行きたいのねこっち行きたいのねうんそれは殺虫剤だからあんまりあんまりあまあ カバーあるかからいいか殺虫性だから、うん、そんなそんなそんなくんくん嗅がなくても<笑>くる<ー><笑> 気, づ気づかれないようにくるーってくるーって<笑>机のど真ん中にだからなんでそんな際どいところをさ好むんだよあんた。 は何戻りたいじゃ戻りましょうか、はい、はいはいはいちょっと待ってねよいしょお、はい い, い, はい、いしょおい、はい、楽しかったねテーブルの上 いやちょっと映像の質良くないかもね。おばあちゃん、おばあちゃんちあれなんですよ。電波ちょっと悪いんで。